あーねー。なんか倉橋さん嬉しそうだな。<笑>倉橋さん嬉しそうだな。 イベントやりましょう勝手に名前書くよ イベントやろう やるよ。キャラい い, いや、いや。何 や, 何やりますかって話すからですよ。 今日はいやそれはね楽しみですよゆりっち組手に今2本入ってますから<笑>あなるほど全人類ののけもの道 獣道対その他もいいよ獣道メンバーが4人いるんだよねいやあーいや小物道ね小物道ねどうしようかなあ<笑><笑><笑> あの悠々。ゆうゆうは な何ありますか本当、あの、暗号いただければ。ゆりッ組手、このままだとゆりッチ組手になってしまいますが、いいんでしょうか。おお ど う, どうします、キャラはどうします、ユリッチ3キャラぐらい使いますけどチュンリー・フェルバイソン、どれも、うん、ユリッチかかぶせるでいい、いいでしょう、はいじゃあ、毎試合変えるんじゃなくって、負けたらかぶせる。 あーじゃあ、それでいきましょう。じゃあ、ゆりっち組手ということで、ゆりっち、誰、誰からいくかですね。で、ゆりっちが全員殺すまで終わらないってやつで、ねうん。なので、あのゆりっちはキャラ変更自由。 では、ゆりっちさん、ゆりっちさん。ワンピース、ピ好きな方に座ってください。今日は。皆さん、聞いてくださーい。いや、今日は、その。 <笑>いやたまーにしか来てくれない人をフィーチャーしたい僕的にはじゃ、えー、皆さん、えー、メインキャラで OK ですかねね今日はゆりっちがずーっと 2P が固定ですゆりっちが勝つまで同じ人と対戦しますので 本当ですゆりッちキャラ自由です自由で す, <笑>由です<笑>ちょっと目があ る, <笑>がある<笑>はいということで誰からいきましょう<笑>デレラさんいきま す, <笑>いすじゃあ始めてくださ い, <笑> い, いぞ あ, いい、ね、あじゃあもうゆりッちは最初からかぶせるいいですよ<笑>なになにな に, なに カーソル間違ってますよはいというわけでゆびっち組で始めていきましょうおっ来ましたねゆびッちチュンリーなかなか定評があるさあ開幕はベレローリュウ VS ゆびっちはチュンリーを選択はい さあ、準備かなりヘイとかで見せてもやっぱりかなりあのーみんな結構やられてる印象があるのでむかつくんすよこれむかつくあうまい2体育中弦しっかりだけどね上手<笑>うまいくはねえああこれは死にかけ。<笑>うまくはねえうまくはないなるほど。うまくはないけどあのユリッチの準備はちゃんとちゃんとえぐいことですね、はい、さあ今の多周計は波動読みの多周計だったか さあ、いい位置で埋めるが次誰が行くかも決めといてくださいねそうですねさあ腕見がないぞうまいそういうとこゲームは入らずおお 今,、ね、今のはいいっすねお今のはいいっすね今のは早押しいいっすねここは真空で勝負するのか あ, あーっしかしこれはいいですねドリドリっと当たって さあ、やべえぞって顔してますねゆりっちさん<笑>いい顔しておりますあゆりっちの方にカメラをやるべきだったなやりますそうだねはいじゃあごめんなさいワンピー側のカメラを動かしまーすはいこれどの辺置いた方がいいんだろうさあいいサンダー入ったこれはめくりたさぎガードこれはしっかりガードしてさあデレロンサーがいい感じのさあこれはお勝昌龍出たあっ内から投げられて 中でアピオルね。さあガッツポーズゆりってるそう。めっちゃうれそう。誰が行く坂本さんが行きたがってる。いやーあれ中 で, でピオルのは運がいいですね、うん。中足大パンだったらわかるんですけど。わかる。うん。現でピオルは結構レア。さあコアコア。 さあ、坂本佐ガッは、おそらくチュンリー戦は僕とも結構やってるのでい や, ライブやってますねやってますねさあこれは今ちょっとギリギリでしたねそうですねでもアかが入れておくべきですねさあこれは投げ返し佐ガッは高めでらい投げ返すが あ, ーがづらいあーし<笑>さあこのユリッチの嬉しそうな顔見てください僕はこれが見たかった<笑> いい段段とあ、いい弾弾あ、二段だった、はいはいあ、と中大は大、ね、今度むずいんですよーっとうーんなんか全キャラ安定のジャンプキョウックタッパンアパカはいおーしクエスさあさすがに慣れすぎですがこの向こう水な飛びもユリッチのいいこところの一つユリッチはねはいコンボがまずうまいんですよああ、そうですよねそしてねあのーめくりは 真面目に全員1クラスありますへー、まあ AOF がもともとメインだったので、うんうん、なんか、はい、ホントが得意みたいな、はい、そういうことは言ってましたねはいはいはいおっとっとーう打て身がないさあよく打ったうまいもう行きづらいやつ う, いうわーっしかし石いらな い, 死なない<笑>ガードとりあえずパラしてみる<笑> い, やー い, い打ちこれは壊してるおおー 坂本サガスやりおるああああさあゆりっちさんがいい顔しておりますカメラに超近いです<笑>さあキャラは自由ですよキャラは自由ですさあゆりっち3キャラ使いますそしてねあのー…この間僕がベガでやってたら竜で入ってきてそれがなかなか強いかったへーえー、ベ ガ, ベガ <笑><笑><笑>あのただのフリップではないんで、はい、さあ坂本佐がットに対してユリッチベっ、ねはい・ベガそうですねおっなあベガってびっくりしてますねさあ大形入ってミドルが強い 変異でやったことがあるみたいなーあーんちゃんと打ますあ、ね、おっと、おーまいサガットね、ああいうことしないていけないですよねはいはいサガットの歩き投げ通すと、ままあ、ちょっとカチンときませんあ、まあまあまあ確かに、投げ前かなり狭いですからね、これからで遅いしうーん、えー、サガットが さあ、いい立ち回りをしているいい、ね、うわ ー, あーこれはナイトメイトですであっあおだいすあここはめり込んで端っここれはさあこれはいい連携であっとやばいぞちゃんとコーデにいってますね確認もちゃんとしているさ あ, あこれはやば い, い, いどうする、はいはいはい やるさあ誰が行くあ鈴木さんが行ったそうな顔してるあ鈴木さん声入れなくていいですさあユリッチこれで2勝鈴木ザンギが行くさあベガに対して行きましたね まあ、次行くってさっきから言ってましたから、ね、はいはいはいどのキャラでももう一く気満々でしたよっていうところですかねあダイエットからのほらめくりがういうわうめえるとこれあこれは、まだあるぞあーああああああああああああああああああああああれああああああああであああああはああーああああああああああああああああああああああああああああで 2段決めてスクリューしあなるほどねうわうん、まっ K ラリからのスクリュ ー, う, ーうわさあめくりガードなんで相模ジャパンなんだ<笑><笑>さあそれはちょっとわかりませんが<笑>うわ怖い怖い怖い怖い怖い怖いさあミドルがバシッと入ってさあいいですねミドル3発で超減るかしかし鈴木さんにもここから全然ありそうだがどうなる あこれはもう自信ないおー お, ー お, ー お, おなるほどおうユニッツメーカーいっちゃうかこれありそうですねさあうーっとあのダムラリーがですね緑に非常に相性がいいのではいこれが当たると一気に画面端一回は作れなくて近い近い近いうまい空うたく あーでも相手になりましたねそうわ、ね、ーあ、これはやばいぞもう一回いける、うん、あー、これはこれはしょうがない、これはしょうがないですねでさあ、鈴木一勝<笑>、ユニッチ何を出す、<笑>そうですね、ちょっと見どころですね、次のチャラ、まあ、絶対殺す武器ですね、これは。まあ、来まあした ね, ー来ましたねー さあ、これはうわっうまい完全に背中を向いた瞬間を押してますねあ低最早めですからねうわダイエットスクリューが決まってしかし壊しから様子を見るいい手これねフェイロン何がやばいってやっぱりこの劣 化, 劣化でこサーヒート入りながらダウンも取れて画面も押せるっていうこの強さ これですよ出るからな、しかもそうなんですよね、火力も高いんで、このキャラいとガード、しかし、支援で埋めるさっきバックジャンプ、ツーキック見せたんで、はい、なるほどとりあえずツーをやっとこうという話ですね、まあ、見せるは大事ですね、さ あ, 中大あ、コア大入って、いってー、あれか、刺さってめくりに行く、余計なことした、<笑><笑><だ><笑>殺しに行った方がよかそうだという。いや がががってないが大丈夫さ あ, 続きしろが さ, がさあ、誰行行くくお、おかえれません。<笑> さあ、5番手は次回さんさあ次回ガイルが出てきたガイル苦手説これは一気に画面端でいやこれね一回あの拾わないでめくりに行った方がいいですはいはいはい、はい、さあ次回さん今日はですねはいハ橋さんとニューガイルやってて、はいはい、非常に調子が良さそうだったので、えー、さあゆりっち困ってる困ってる確かに あ、しかしアントニカルあったかいああ最後中盤じゃなかったですね、はあ、さあこれはさすがにあっおおおあおあは<笑><笑>あああいあああああああああああああああああああああああああああああああやばいよマジで3年ってみかのでの J ああガロドいる 百ぐらいめくりに行くよね。思って、あーこれやばいよ。ーポコポコも投げられて、なぜかした。さあ。<笑>これ結構来るし。怖いな。あ、あ、<笑>うわあ。やばいよ。<笑>やばいよこれ。やばいですね。さあ。しかしイーサリーゴー入 る, どうす る, どうする。うん。降られない。これは熱い。<笑>ああ。やる。あおお。<笑><笑> マジかいさん<笑>ダメじゃんあっいないな<笑>えあと金子ヒデ2回転うん倉橋さんは<笑>いないえー、僕フェイロン嫌だよ<笑>僕もフェイロン嫌だ金子さんどうぞ<笑><笑><笑>、ま あ, あのいなくなったらやるけど<笑>まあまあまあ確かにこ れ, ト こ, れこれ意外と早く終わるんじゃないですか<笑> さあ、金子ガエルならまあ、タイプ違うガエルですからねまたさあこれはカネコガエルがかなり手堅い状態から最初はスタート、ま、前そば体育いいですね裏切らない見ているこれはねああ ー, あーやばいぞーガードしているあの辺の硬さがカネコのルーですね えー、今のぼったしでさすあっ浦安さんいるじゃん最後やってもらおうのあっやばいやばいやばいこれユリッチ強いのやっぱりやっぱ強いっすねあっおいしいえっ、ー、あれはあの…必ず飛び道具が優先されるんで<タッ>あっそれであっしか し, 死んだか し, かし<タッ> ガードしているガードしているいやああこれやばいああおおお本当に運がいい<笑><笑>じゃあ俺行きますわみんなだらしないねだってユリッチが強い あーっとさあかっかい負けですね、下がり飛行券が本当に強いんですよね、そしてここ数年で発見されたオーラパンチサイク空が、さあこれを端っこに投げたらダメなやつ、あー、<笑>いいで運がいいしかいってないよ、これ強いんじゃねえか、本当に。 あ隙間に刺さるテンションを捨てな限りいや、オーラを安いか、対空オーラパンチがですね平穏に緊張対空になるっぽいんですよねさあ、始まるよ引き付け当たり合い、拾えず、あ, ああまあまあまあ、まあ。 あそこは中盤まで押しといてもガードができるらしい、ペイロンならでは、はい、あっ、あっ、ぶんね、さあ、おっと、さっきから百列食らいながら劣化圏出していません、さあこれは中だった、あっと ぺたくさんおい<笑><笑>なんとかなんとかなった火で一生これは厳しいまあフェイロンじゃないかな<笑>あ ユ, ユニッチはですねキャラカブスに妥協がありませんので<笑>まあといってもそれで有利とは思いますが 他に使えるキャラがチュンリーとバイソンなのでさあここも燃やしていくやばい死んだやつさあこれは唯一気持ちいいさあ一回の飛びでやばいぞれつにさっきから百 劣化が刺さりまくるああ死んだ強いねーあーごめんなさいさあリカさん、はい、飛んだ さあ、悩んでいるさあニカさんではやっぱり黄色いバイソンさあバイソン戦はやってるのと目で訴えていくうわ遅らせ見ているうわあああなで返して さあこれでも何 …1 ドットだが入るこれはこああ<笑>これはレンガになってしまうさあユリチ・ヘロンが強えぞさあディレイディレイでグランドを前歩いた瞬間に打つと強いんですがああ運が悪い これは遅らせ中パングラウンドでフィニッシュこれにユリッツさんも納得さあ最大限に遅らせたディレイからなでて打て火がないなで返しを正解やばいぞやばいぞなでてあはは何もできず ここで最後に倉橋さんが登場さあゆりつさんは果たしてこういう形式で完全に勝ち越したっていうのはうわあやばいやばいやばい大大竜巻はしっかりと2回ガードしてから支援あれは食うぐらい狙いだったっぽいですねなるほどいや強いようわっ ダイヤ足が置いてあってフィロン戦はうまいですね<笑>さあ歩きガードがしっかりしているう わ, うわ大腱が置いてあるリュウもできるあぶねリュウうわあ昇竜腱これ昇竜さあ たくはしうわー、うん、刺していく、減る、うん、うまいしかも、しゃが中継がちょっと出た瞬間だから、打て目が取りづらいう わ, う, わ う, わうわー、マジかやばい、超強かった、ゆりっちさん、やっぱ強くなかったっすね、これ、マイリスト、<笑>これスマイリト<笑>皆さん、ゆりっちさんに謝ってください。<笑>面白いんです<笑> 二連勝もいないからねそうっすね確かにあまりにも強かったエリッチいやーすごかったっすねこれはね一人で確かにあの名古屋に遠征するだけありますねあ一人で行ったんですか名古屋にということで、はい、イベント終わりじゃもう皆さんあの好きなギャラで入ってるけどね<笑>リベンジしていいすよリベンジ鈴木さんが真っ先に引きがってる<笑> いやーなんだこれ。<笑>ス鈴木日本の心を忘れずにですね。まあちょうどスモーもやってますし。ヘイブ。あゆりっちーの名言まあいっぱいあるんですけど。はいはい。あ昔ミクシーやってた時にはいニアさんとかあのもう10年なの付き合いなのにマイミクじゃなかったらしいですよ<笑>。 話を聞いたら本田いとは前みくにならないっていうホン<笑><笑>小物っぷりがいいですよね春<笑>にこそ小物道出てもらいたいなるほどさあいいのが入るっていうか減りすぎあ食うぐらいしてる<笑><笑>さあサービスずつきだったが い, い, いやーこれは美味しい<笑>おお<笑>これは あれ、思うんですけどホンダの、あのー、マイチューパン飛びかなあれジャックパンあ弱ジャックパンかあれジャックパンジ ャ, ジャックパン飛びってあのー、しゃがみであえてすかすっていう選択肢もありだと思うんですよあえてっていうかそれ一択だからまあそうなんですけどね<笑>しゃがんで投げる確定ですでも隠んないキャラがいるうんうんうわーやばいよドスコイあは支援出れた<笑> さあ、ゆりっちのこの上顔が見たかったんですけどねイへーあえ、いいっすよまだいいっすよゆりっちは本田を憎んでいるとん本田をちゃんと憎んでいるあー、ね、ちゃんと株式から持ってるというはいはいそこです、ね、さあゆりっち竜が初登場 これ、ね、めんどくさかった飛んでくるもうああでもそうですね毎度、まあ、混ぜられるとめんどくさいっすねめんどくさいんですよ踏んでしまうああこれ難しいやつもう一度しっかりさあこれはおいしいあいい3段ああー ハ<笑><笑>あハハハハハあるよあハハハハハハあハハああハハハハハあハハハハハハハあハハああハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあ、ハああハハハハハあ、あハああハハハハハハハハハハハハあハハハハハあハハハハハハあ、ハハあハハハハハハハハハハハハハハハあ、ハハハハハハハハハハハハハ ニ カ, ニカ DJ かニカ DJ さあキャラが激強の黄色振ってがないがさあじゃこれはしっかりガードおおそういで暴れる投げて あ、とぞとうとああこれはやばいやばいあー<笑>あおおなるほどしゃがみあるか立ち台パの2発目からのスライディングかはいおっとっとっとっと。もう一回投げで昇龍割り込むさあめんどくさいぞこれは 大にめくりにいくこれが DJ ガードが硬いぞファイヤー当たってこれは難しいやつかなさあエアスラの判ィが早いおっとっとあーやばいもう一度投げる打てみがない うわッッっていやうまいな攻めがうわ<笑><笑>スライディングが入るバイソン さあ、ゆりちさんバイソンね紫バイソンよく使ってますねさあめくりからいやーピオルーシャガ中継とグランド相打ちかなあやばいあっ表大丈でピオルはいはいはいあ ファイブジャックあははさあ配信を見ている皆さんゆりちさんがなかなかいい顔しておりますさあチュンリーで入るが先ほど僕のチュンリーとニカさん結構やったのでまあどういうふうになるか、まあ、まずはゲージ作るところからなんですけれどもチュンリー側は やはり、あの、ニカさんは連チャン、うわー、はい。なあ、いって、お、何に返しい、どっち。シャガチューティーが強いが、相打ち。はい、DJ ージーが一つあるのか、はい、チュンディーがノーデジージ、はい。あ<笑><笑>あ<ー>。<笑>なるほど。<笑>運がい い,、はい。さあ、いい飛び、さあ。 ここは切り返して。さあ、スピニングバードに対しての、あのー、お返しはやっぱり相模大ファンが結構。あのー、まあ、一般的ではあるんですが、はじさんの D. J. はあそこにダイジャックライフを入れてくるというなかなか。すごいことをしてくるので、うわー、これは。お、あ、あ、あ、あ。あ。あー。あー<笑><笑> えー、すご い, おいチュンにうしたら1回だけやろうかな<笑><笑>あまだあのー、2回目いってない人いやーユニッチっぽいなーすごい強い<音声>今もうミスったらいけないということですよ 死<笑>んで死んだかねえ。キデ・チョンディ同キャラにが良いことに定評がありますこのキャラ汚くねとか言ってきますからね う, ーうわーーーあーあダブルサラダブルサラヒデ君これはねさすがに負けならあかんようわさあひでさんボタン押してないよ今ーいや押してるから<笑><笑>どっちか分かんなかったさあ彼ネう。 金子るべんじゅ。さあ、まあ、金子さん、順里戦超やってるからね、さすがに。ああ、ゆりちはね。ガイルも、ガイル戦もあんま得意ではないっぽいんですけど。はい。はい最後もささやでわっとすね。う ん, うん、うん。いや、実際、これちゃんとしてますよね。うん。ちゃんとしてる。うん。そうっすね。 がっすねうん、<笑><笑>あ全然ダメです<笑>そうですね<笑><笑><笑>まあスーパーだったらまだ工作がしかしああ<笑>運がいい運がいい運がいい運がいい運がいい運がいいを疲れ焦がしていく おぉ運がいいいやあれね落ちるんですけど二回食らってあげつすからねうんあ、あやばいやばいやばいやば い, やいがむしゃらがむしゃらがむしゃら<笑>やっちゃっいやでも、あのー、東さんの方がね遠くで中パン降るからねはいはいはいはい、はいま、<笑>い<笑><笑>マジ見苦しいうーやばいよあなんでかな前あるマジ運がいい<笑>これも運がいいね 最後、バットっぽいっすね、前出てたもんな、はいはいはい、裏切らない、全員チューパン、強やろな強、さあ、これはめくりにガード し, しっかり、さっき、カネコガエル、2回めくりやった、2回めくりやがあったって2回ともコンボ失敗しましたからね、はいはいはい、あのちょっと悔いが残るまねがたっている、あやばいやばい、う, うあのチェーパン、強えんだよな、やばい、や ば, ばい、やばい、やばい。 あー<笑>金腰す、まあ、こんなもんかとはしゃべるしゃべる<笑><笑><笑>さあこれをマイクで拾いたかったっすねどうですね今の拾いたかったっすねーこれがいいんですよこれをあのヘイで知らない人にたまにやってるらしいんで<笑>はいはい、はい、<笑>やばいですね<笑>これ敵になるわみたいなやばいっすね さデレロー・リュウですねはいこれはさデレロー・ァイヤーやっと当てるあー<笑>いらそれはいかんチアシ・ハドが勝利に出しちゃいましたね<笑><笑>さあウイッキー・キンリーの…はい なかなかいいっすよね、やっぱああそうっすね、うん、普通のチュンリーだもん、これいい位置で飛んでるああ撃ちがないいい連携、えー、ああやばいやばいやばいやばいさあ、とりあえずガムチャルで適当に殺すことだけを考えてる、まあいね、拾われる拾われますねさあ まあもうなんかやめる流れですね。まあそうですね。お疲れ様でしたお疲れ様でした。ユリッチさんありがとうございました。ありがとうございました。ま、え、ず、ー、強かった。<音声>まあ、普通に普通に強くて困っちゃいましたね。まあということでとりあえず今日のイベントここまでと。はい。そうですね。はい、ね。みんな深いやつだったからね。はい、ああご め, ごめんなさい。じゃあ遊びましょう。のじ合いのじ合い。 最新内は、光ベガが9連勝中。 ちょっと早めですがこの試合をラストとさせていただきますご視聴ありがとうございました ま、ずこんばんばはマリーさんもありがとう今日はねイベントすぐ終わっちゃったんですけどもリッチイ・フェイソンがシベチュンリーにいじめられるレ式ですねさあここからですよゲージがあったら本当に全然あります ごめんね今日はここでストップいたしますお疲れありがとうございましたまた火曜日